じゃあ続いてのやつやりますかね続いてはこちらです You have a drunk friend You have a drunk friend 酔った友人を介護するゲームですということでこれはキーボードを使うんですねキーボードとマウスか なかなかに発想が面白いですけど、まあ、実際に、ね、皆さんも、ね、あのやったことある方いるんじゃないでしょうか私もやったことあります実はいやなかなか大変ですよねって私は思いますだって重いもん人間ってこんなに重いんだって思いませんか大丈夫ワグメンバーじゃないから友達全然普通の友達ですけど<笑> いやでもワグメンバーが、ね、潰れたところ見たことはないただマイシーがちょっと、あのー、ワインを飲んでポヤンってなってるところは見たことありますそうマイシーはちょっとお酒飲みすぎるとポヤンってなっちゃうかわいい感じそうかわいくなる<笑>見たかろう見たかろうみんなも見たかろうケケケケケケ私たちだけのケキケキケキ<笑>というねちょっと意地悪なんですけど<笑> そんなね、可愛いい眉しいもね、いますよいやということでやってきますか右下もう一回いいっすかこれ、これ、ちゃんと合ってますドリンク、ド、メイクドランクフレンズヨーセルよいしょはいあ、ちゃんととって思ったよよしよしよし お, よしよしおいいぞどうですか 超いいじゃん。フレンドツー、サーバーとちょっと待って、目がいっちゃって。ちょっといっちゃってんですけど。ああって、拡大しちゃった。よしよしよしし。ほらほらほら。えっ、プ、プアウォーター、あ、でも、ウォーター上げてるよ、今。うわ、あごめんごめんごめん。よしよしよし。これこれ。ウォーター、ウォーター。 こんな雑なウォーターの上げ方ないですけどねでもこれで下がってんだよね数値はね一応下がるな一応下がってるあーごめんごめんごめんあーソスピタリティあ ー, ー絡まりあってあ待って夜間どっか行っちゃったじゃんちょっと起き上がって待って夜間はオーマイガー そのままプリーズプリーズオッケーオッケーよいしょよいしょそのままそのままそのままプリーズよいしょよいよいしょあー持ちたいんですけどその夜間をよしこっち今度は左手で俺のサウスポ ー, あー緑になってよし来た変な持ち方しちゃったけど ここ。<笑>あ、また立ち上がっちゃったよ。ほら、そうだよそのまま座って。ってお許け。お許け。まだサーバー上げ続けてる。結構いいんじゃないですか。の上のか水のゲージがいっぱいにるまで。あ、上がった。生きてました。おーおー、なんなんだ。ははいはい。おーおー、こんな。あ、いきなりアクティブにい。いきなりアクティブ？<笑>ちょっと待って。 よよよしよしよし扇風機扇風機合ってんのか分かんないけどとりあえず俺を持っていくよしよしよしよしおーなんか楽しそう楽しそうだよすごい愉快じゃんおーおーおーほらほらおーおーほらほらほらよいしょよいしょ<笑>何っ<笑>乾いてるかな乾いてるあ乾いてる乾いて る, いて る, いてる俺やっぱ扇風機だわやっぱ扇風機なんだよしよし待ってホスピタリティがまた 待って危ないなんでどうして<笑>ねえんで死んじゃうよ扇風機がやばいの風機がやばいの待ってでもほらあ<笑>そソファーベッドオッケーオッケーオッケーオッケーオッ ケ, オッケいい置いてよしお前を俺は連れていくよよいし ょ, よ, いしょよしよしオッケーあ待って電気邪魔よいしょえ ちょっとノット扇風機だった乾いたけどなんかやばいちょっと待って邪魔だよこのクッションあ動かないでよーよいしょ来た行け移動だ<笑><笑>寄り切り<笑>